キングプリンス高橋山とシクストーンズ森本慎太郎が4月スタートの連続ドラマだが情熱はある日本テレビ系毎週日曜午後10時30分からでダブル主演を務めることが2月7日に発表されたこの情報解禁に伴いネット上では高橋と長瀬角の主演サイクルが話題になっている 高橋は、2021年4月期の日曜劇場、ドラゴン桜、TBSK、や22年4月期、未来への10カウント、テレビ朝日系、にメインで出演した後、同10月期の深夜ドラマ、ボーイフレンド降臨、同で連ドラ単独初主演を務めた。そして、これに続く主演作、だが、情熱はある、は、高橋にとって、 記念すべきプライム隊の連ドラ初主演となる。一方の長瀬は22年1月スタートの和毛門から長崎通訳異文から NHK で連ドラ初主演を務め、同7月期の新信長後期からクラスメイトは戦国武将から日本テレビ系で民放連ドラ初主演。現在放送中の夕暮れに手を繋ぐ TBS k では、主演の広瀬すずに次ぐ2番手で出演している。このように、俳優としてジャニーズ事務所からプッシュされている高橋と長瀬だが、だが、情熱はある、の発表に伴い、ネット上では、カイトくんとレンくんが、交互にドラマに出演している、と話題に。 確かに、和モ門から長崎通訳異文から以降、二人はクールごとに交代でレンドラに出演しており、俳優として急速に飛躍しているのだ。キングプリンスといえば、2022年11月に平野市を、岸優太、神宮寺優太が今年5月22日をもってグループを脱退し、同時に事務所も退除すると発表、岸のみ今週退場。 三人の退場メンバーと二人の残留メンバーに分裂することになるが、世間ではその理由や経緯について、未だに様々な憶測がささやかれている。そんな中、高橋と長瀬が交互に連ドラにキャスティングされていることが浮き彫りになったことで、二人は先々までドラマが決まってたから、ジャニーズに残ったのかな。確かに、いくつも連ドラ決まってたら、 他のメンバーも一緒に辞めようって誘えないよね、と、連ドラでの活躍と残留を関連づける声も一部である様子。しかしながら、脱退を控える平野も、昨年10月期の黒期、黒サギ TBSK で主演を務めたほか、放送中の深夜ドラマ、スキスキワンワン、日本テレビ系、歴史が連ドラ単独初主演を務めている。加えて、 今年4月期に平野主演の医療ドラマが内定していたとの一部報道もあり、結局は事務所にされている稼働会場にジャニーズを辞めたいか否かの判断とも思える。とはいえ、昨年11月放送のラジオ番組、キングプリンス永瀬角のレイディー・オー・ゴーデン文化放送で、永瀬は3人から脱退の意思を聞いた際の気持ちとして、 それぞれ個人への仕事を含めてやりたいことをやらせてもらっていた部分もあったし、俺からしたら、その選択肢、だったい、があることは気づきもしなかった、と語っており、今となっては、夕暮れに、手を繋ぐ、や、すでに決まっていそうな次回作が長瀬の念頭にあったからこそ、このような言い回しをした可能性はありそうだ。 平野たち3名が退場を発表した後も何夜間やありつつもメンバーたちは関係性を維持している様子。ただし、もともと平野に多大なリスペクトを持っている高橋はともかく、長瀬は多くの報道にある通り、微妙な心境のようですね。撮影現場などでも一人だけピリピリしています。雑誌編集者。5月23日には二人体制となるキングプリンス。